令和元年6月6日阿蘇地区建設業青年部の会員たちがボランティア活動として阿蘇西小学校グラウンドの水はけを良くする作業を行いましたボランティア活動を行ったのは熊本県建設業協会阿蘇支部の森本隆青年部部長ら青年部の会員18名ですこの日はまず 雨水がたまりやすい運動場一角の排水工事を行い深さおよそ50センチの溝を掘り暗渠排水パイプ170メートルを重機を使って設置しましたそして56年生を対象に工事の体験会が行われ森本隆青年部長が建設業という仕事に興味を持ってもらえると嬉しいですと挨拶工事の様子を見学し 続いて児童たたちも実際に作業を体験しましまこのボランティア活動は3年前に青年部を結成して以来建設産業への正しい理解と地域貢献活動として行っているものでこれまで宮間霧島の白骨化した枝の撤去と内巻小学校の職員駐車場の整備を行いました。